さてどこですか。この上あたりだけどね。10メーター。これ前入ったんやけどね。わからなかったんだけど。<笑> 10メーターだってんうけど1メーター。なんか道この辺なかったな<笑>。お疲れ様でした。お疲れ様で言うとんね。お疲れ様で言うてんだけど。 なんかひ っ, きひっつき虫ばっかりやなこれどっか入るとこないの、うん、ひつき虫だらけでございますあらもうついとるわいっぱい0メ ー, ター。 ここ五分ですか。これ五分。わからんな。ゼロメーターやと、この辺やけどね。いや、これ五分じゃないね。 古墳じゃないです。あの上の方だもんね、な。道ないわ。残念やね。ゼロメーター、ゼロメーター言うんですけど。わからんか。 ひっつき虫だらけやわ今回で二回目か三回目だけどねなんかこの辺 0m 言うんだけどこの上上がったな、このずっと上にこの上上がったけど、何にも刺 さ, さだけだったからね見当たらな、怖かったんだわからなかったんだいやすごい、ひっつき虫だらけや いや、ここも来たなこっちもずっと探し回ったんだわからかなかったよな前回な夏やったんでその辺の中入ったんやでそこでそこ入ってその辺でちょっと焦げたかな入ったらあとないなその辺上がったんだけどねその辺はずっとね この上と関西あね な, ないや道は見たら ん, なんか、ね、2回目この前もねいろいろ調べたんだけどねあのネットで道中なんか書いてあらへんからねあれをあげてくれたけどねその写真は スマホの波に言うたらそこでゼロメーター、ゼ<笑>ロメーター、ゼロメーター言うとんだけど。はいはい、ありがとうございました。じゃあ、博物館に行きましょう。ありがとうございました。